インクチャンネルはい、皆さんこんにちは今回は久々の予想動画ということでサマー2000シリーズ第4戦札幌記念の予想をしていきますそれでは、いってみましょうインクチャンネル G1 馬が4頭もいる豪華なメンバーですが本命はサングレーザーにしました G1 は未勝利ですが昨週の天皇賞ではレイデオロの2着 的には差は差ないでしょう安田記念5着からこの札幌記念へというローテーションは昨年と同じその昨年はゴール前で素晴らしい伸びを見せて優勝札幌コースは3戦3勝と相性も抜群ですね気になるのは天気レース当日は晴れそうですが台風の影響を受けることは間違いなさそうですでもサングレーザーは大丈夫 やや重い以上の馬場状態の時に6戦3勝敗れた3戦も23着と馬場が悪くても問題ないですね札幌記念はこの馬の連覇に期待したいです対抗にはブラストワンピース昨年暮れの有馬記念でレイデオロを撃破今年に入ってからの2戦が冴えませんが大阪杯は外を回るロスが響いての6着 それでも勝ち馬からは 0.3 秒差でした前走の目黒記念は5 9キロのトップハンデが答えたように思いますそしてこちらもやや重で2 0 0 2勝と馬場が荒れても大丈夫札幌コースとも相性のいいハービンジャー3区ですし上位争いに加わってくるはずでしょう3番手評価はクルーガーガこの春はオーストラリアに海外遠征 32連勝中の歴史的名馬ウィンクスに挑み2着に健闘しました3歳児にはこの舞台で勝ったことがありますし条件に不足はないでしょう本命に押したサングレーザーとは一昨年のマイルチャンピオンシップで 0.2 秒差のレースをしてますしポテンシャルは十分だと思いますその他の相手候補は3頭まずは昨年のダービー馬ワグネリアン 秋の天皇賞はアクシデントで出走回避となりましたが半年ぶりの復帰戦大阪杯で3着力のあるところを見せてくれましたピエールマンは菊花賞春の天皇賞と長距離 G1 を2勝直線の短い札幌コースは合わない気がしますし今回は凱旋門賞への前哨戦その分少し評価を下げました 最後はランホザローゼス3歳馬で実績的には物足りないですが前走のダービーでは健闘したと思いますこの舞台は合っていそうですし可能性にかけてみたいですねさて馬券ですが今回は3種類まずは本命サングレーザーから各印への生まれを5点そして3連服フォーメーションで1列目にサングレーザー2列目に ブラストワンピースクルーガーをマークした合計7点最後に3連単をいっちゃいます1着はサングレーザー2着にブラストワンピースクルーガー3着に対抗以下の5頭3連服と同じマークの仕方でこちらは計8点札幌記念はこれで勝負したいと思いますというわけで札幌記念の予想は 重傷には気をつけて競馬を楽しんでいきましょう